はい、こちらがゴジラクロニクル2の表紙となっております。アンギラス1955、バラゴン、キングギドラ1965、ゴロザウルス、タイガンメガロ、メカゴジラ1974、ビオランテ、メカキングギドラ、バトラーとモスラの幼虫セット、バトラの成虫、モスラ成虫、スーパーメカゴジラ、石竜のメカゴジラ、ラストがカイザーギドラ。 こちらはゴジラクロニクル2唯一のオリジナルのラインナップとなっております。このゴールドのボディにこのなんか灰色みたいな、なんかちょっとこのしましまみたいなのがいろんなところに、ね、こう塗られている感じですね。色彩としては。で、足の裏に1234って書いてあります。<笑> えー、すごい。なんかこの尻尾とかもこだわってますし、この筋肉ムキムキ具合とか、すごいなんかもう腕、腕じゃないけど、えっと、この首もすごいぶっといですよね、これ。もう足よりぶっといみたいなね。なんかすごい、うん。なんか強いぞって感がすごい出てますね。羽も、羽ちっちゃいですね、羽。まあ、カイザーギドラ羽ちっちゃいんですけれども、これで飛べるとは思わない。むしろこれで200円かって感じですね。なんで、この、 カイザーギドラ。うん。かなりあの気合い入ってますね、これは。はい。次がメカゴジラ2002、キリュウですね。まずはここの塗装がちょっと変わりましたね。うん。ここがシルバーになりました。あとは、えっ、ー、と、細かなところがちょっと省かれてますね。例えば、前作にはここにちゃんと書かれていた文字がここでは消えていたりとか、 あとは、目の上のところがちゃんと赤く染まっていたんですけれども、ここからは、えー、クロニクル2では省いてますね。ここの三角のところは一応残ってるけれども、うん。ちょくちょくこう省きが発生してますね。次がメカゴジラ1993ですね。はいと初期版と EX の時はガルーダちゃんとここのボディと こ, こ白く塗られてたんですけれども、クロニクル2では ここ全部メタリックになっちゃいました白いのが全部なくなっちゃいましたであのこのお尻のところも黒かったんですけれどもここもメタルになっちゃいました1の時はこのジョイントが、えー、腰と腕黒かったですねあと足の裏も黒かったんですけれども EX だともう全部同じ色ですね後ろも同じ色でこっちのクロニクル2では えー、この腕のところだけ黒いのが戻ってます足の裏も腰のところも黒くはならなかったっていうクロニクル2だと目がですねこ全部黄色く塗られてるんですけれどもよくよく見てみるとこの1と EX の時って半分ぐらいまでしか黄色く塗られてなくてクロニクル2になってやっとこの目の なんか、目尻あたりまで全部塗られるようになったって感じですね。はい、次が、モスラ成虫ですね。えっ、ー、と、モスラ、このボディがまず、ここが、シマシマがいっぱいあったのが、シマシマ模様が少なくなってる。あとは、この、胸、胸じゃない、えっと、この背中のところの塗装も変わりました。あと羽、羽羽のこの下のところが、なんか、グラデーションが入るようになりました。なんで、ちょっと、ここ、 お腹のここら辺をちょっと退化して、羽だけすごいあの進化したって感じですかね。後ろ、2の時はちゃんとこれ塗装入れてたんですけれども、これ模様とかも細かく。で、こっち入ってないですね。だからちょっと残念な感じになってますね。えー、かなりメタリックになりましたね。うん、目が違う。待ってちゃう。次がガトラ成虫ですね。2と比べると、まず、色彩、使われてる色がだいぶ 変わってん、ね、えっ、ー、と、あー、あと、あと、ここか。この先っちょ、この頭の角っていう黄色かったんですけど、ここがもうほぼ色が入ってない。HG2 の時はこのボディがすごく、えー、すっからかんだったんですけれども、クロニクル2ではちゃんとこの黄色と赤の色が入っております。あと、この見てのとおり、羽の、えー、この塗装の仕方とかだいぶ変わりましたね。ちょっとこのグラデーションが入ってる感じがすごいあのいい。 うん、なんか雰囲気を醸し出してますで。モスラ同様、お腹のところ穴がなくなりました。もう立たせる気ないですね。まあないんですけれども、そもそもジオラマが。あとはその、羽のこの黄色で使われてた塗装がこっちではなくなってしまったので、ちょっと寂しい感じになってますね。次がバトラ幼虫とモスラ幼虫のセットですね。 そうですねこちらだと、まずは、えー、まずモスラーの方は色のこの使い方がちょっと暗くなりました。グラデーションっていうのがクラニクルではなくなってしまいました。なので結構単純な色の使い方になってますね。うん、でバトラー幼虫の方は、えー、どうだろう。まずこの黄色い箇所がちょっと 減りましたね黄色い箇所が減ったあと目がこっち暗かったのが今度明るくちょっと明るくなったっていうのとうんあとここら辺のボディのところがちょっと白っぽかったのが全部なくなっちゃってますねそうですねここら辺もこの白かったところとかはなくなってますねなんかちょっとやっぱ鮮やかになった感じがしますねクロニクルではここら辺の この黄色と赤のコントラストがすごい、あの、色の、うん、色がこう、際立ってますね。こっちはちょっと、グラデーションとかかかっててすごい良かったんですけれども、なんか、うん、うん、見栄えがちょっと、ここ背中はすごい明るくなった。ちょっと良くなった感じですかね。でもやっぱり最初のオリジナルの方がいい感じですね。次がメカキングギドラですね。だいぶ、 明るくなりましたね、この使われてるこのキングギドラの色ゴールドのところがすごいダークだったんですけれどもそれが全部かなりあの輝かしいゴールドになりましたしまあちょっとなんかこのメタリック具合もだいぶこちらの方がちょっと輝いてる感がしますね目もこのギドラの目の中の黒目がちゃんとポチッと入っててうんとってもあのー 目が入って分かりりやすくなりましたねまあここですかねここのメカのパーツが今度はここ塗られなくなったっていうなんかちょっとうんなんかちょっとわかんないなんでこうなってしまったのかミスなんです発注ミスとかですかねオランテでこうざいますこれはすごい色の使い方が違いますね前は2の時はこう明るめのグリーンだったんですけれども クロニクル2ではダークな感じが出てますね。でもこっちの方が劇中に近いですね。あとサフビブもこっちの色で出してますし。で、えー、とこの一個一個の触手ですかね。触手のところのカラーがこだわってますね。目が赤かったんですけれども、こちらがちょっと白っぽくなってますね。オリジナルの時は、えー、こう塗ら 黄, 色黄色っていうかなんかちょっと塗られてなかったんですけれども、こっちは赤、赤。口と同じ色になってますね。 いですね、どっちのビューランテもかっこいいですね、これは。うん。皆どちらが好きでしょうか。次がメカゴジラ1974ですね。これ、比較してみると、何が違うんだろう。まず、色の、なんか、色がちょっと変わりましたかね。うん、うん、なんか、ちょっとメタリックさが出てる感じですかね、こっちの方が。うん。一緒だよね。 うん。多分一緒だと思います。次がメガロです。メガロさんです。まず触覚が、オリジナルは白だったけれども、クロニクル2では黄色になってますね。であとはこのボディのところの汚しとか、色い々ろいろ、えー、入ってたんですが、クロニクル2になってからもう残念なぐらいに、も う, もう残念な感じですね。本当に。<笑>足。いやー、横から見ても、 青、うん、のなんかこの、うん雰、雰囲気っていうか、なんか印象もなんかこっちだってなんかちょっとなんか若干死んでる感じはしますね。なんか生きてる感がしないんですよね。なんだあとは後ろも、うん、なんかちょっと色が違う。次がガイガンですね。こちらも比較してみましょう。使われてる色がもう見ての通り明らかに違いますね。まあここ こっちの色も良かったですけど、こっちの色もいいですね。うん、いやこれ本当好みですね。ちょっと光沢さがやっぱりあのオリジナルのところがあるんですけれども、こちらはやっぱちょっと抜けちゃってますね。後ろ姿がこんな感じです。ちょっとこのゴールドの色合いがこっちの方がなんか美しさがあるかなとは思います。これ好みですね、本当に。うん はい、次は、ゴロザウルスを見ていきたいと思います。まず、えー、特徴としては、まず、色がだいぶ鮮やかになりましたね、うんうんうん。で、お腹のグラデーション、こっち黄色だったんですけど、黄色っぽかったんですけど、ちょっとこちら、薄っぽいグリーンになってますね。で、ちょっとやっぱり、目が、えー、目の黒目のところが、なんかこう、薄くなっちゃってるんで、若干、死んでる感が、 あります背びれ背びれがこちら、あのー、ちょっと白っぽかったんですけれども先ちょまで塗られてたんですけれどもこちらクロニクル2ではんなんかちょっと、うん、入ってないところもあったり色違かったりありますねちょっと背びれ違いますねこれ次がキングギドラ1965ですゴールドの方がちょっと鮮やかな ゴールドですかねこっちちょっともうちょっとあのー、トーンがちょっと下がってる感じかなうんちょっとこのグラデーションがなくなっちゃってますねうんこっちすごい良かったんですけどグラデーション使っててないですねこっちキジナルの方はこの白目の部分が赤だったんですけれどもクロニクルになってからは白になってますね 本当はこっちの方が正しいのかもしれないですけれども赤の方がなんか印象は違いますねこっちの方が印象はいいかもしれないですこの肌触りとかもやっぱり相変わらずいい感じですねチャチくない<笑>バラゴンですねバラゴンなんか全体的になんか粘土っぽくなっちゃいましたねもともとそのいろんな グラデーションとか塗装。まあ塗装の色も違います。あとグラデーションがあったんですけど、そういうのもなくなっちゃったんで、かなりのペットしてますね。うん。耳のところもないですし、残念ですね。オリジナルのところって、黒目の中になんかもう一つ白がポチッと入ってたんで、なんかこう瞳のようなものがあったんですけれども、こちらはもうあのそんなものもなく、ただ、 黒い点が一つポチッとなってるだけなのでこっちもコロザウルスと同様死んでる感じがしますね。目が死んでます。後ろの配色もこんなに差が出てきてます。なのでかなり退化しましたね、これは。うん。どういうことなんでしょうか。ラストがアンギラス1955です。ちょっと明るくなったのかななんかちょっと明るいっていうのか うん、なんか渋さがまたちょっと入りましたねうん若干この光沢みたいなのがあったはずの箇所は光沢がなくなったりしてますねあと背中のギザギザもうんこっちつぶやセフクションの時はこのサイドのところのギザギザはちょっと別の塗装を使ってたんですけれどもプロニクル2では。 もう同じ色にしちゃってますね。もう、なんか、何なんだろう。やっぱ最初こだわってたけど、どんどんどんどん飽きてきたのかな。この<笑>で相変わらず、この皮膚の作りは素晴らしいですね。<笑>はい、こんな感じで、ゴジラクロニクル2をデビューしてみました。ゴジラがいないっていうのも、なんかいいですね。ゴジラクロニクルって書いてありながら、ゴジラは一切出てきませんっていうところも、すごい。 よかったんではないでしょうか。はい。<笑>以上となります。ありがとうございました。